うん、判お願いしますよし。 それ は, はいしっかり働かにゃいかんぞはい社はいしっかり働かなくはいかんはいしっかり働かんといかんぞいらっしゃいはいしっかり働かにゃいかんぞ、はい、かかんい か, ぞ<笑>いい、はい、かりや社長いりや社長 本日で定年退職です<笑><笑><笑><笑>。専務、はい、しっかり働かねは、いたんだ。部長、はい、しっかり働かんと。 山造はいこれ課長はいすっかり働かにゃ何だ何だ何こらー<笑>部長あ、うん、あの平社員がいないんですけども専務なんだ平社員がいないんですけども、うん、社長おあの平社員がいないんですけど企業縮小だ新入社員はフラン、はい、<笑>部長 企業縮小だ。新入社員は、そらなん。社<笑>長。はい。企業縮小だ、はい。新入社員は。中本社長、本日で定年退職です。<笑>ご苦労様でした。 れしないとはいしっかりせにゃ 社長本日でで定年です申し訳<音楽>ねえなこのコントは<音楽>